こんにちは今回は「モミジとしては7本目の動画となりますけれども今までの「モミジの剪定は何回か私が手を入れた木について述べていました。今回の例は私が手入れするのは初めての現場での例を挙げてみたいと思います。今バックで流れているのは剪定後の姿です。 この日はたまたま前の道で道路工事を行っていましたので時々騒音が聞こえるかと思いますがご容赦ください自分が初めて剪定する現場で前の人の手がいろいろ入っていると非常にやりにくいものですけれども今回の木はあまり手が入っていなかったのがかえって栽培でした一回で思い通りにはなりませんがご近所なので 今後も私がしばらくやっていく気だと思います経年変化を見る題材としても使えると思いますので今後もアップしたいと思いますまずは大きく抜く枝を先に落としてその周辺からやっていきます下枝は目隠しとしての調整もしながら最後に仕上げていきます カミキリムシの幼虫いわゆる鉄砲虫に皮をかじられてしまった枝があります傷跡をパテで埋めているようですが肌の色も悪く将来的に見込みがないのでこの枝というか幹は落とすことにします上の方からさばいていきます 鉄砲虫に食害されて、枝の芯に穴が開いています。すみませんもう この幹を寸胴に切りたくないのでこの細い枝を残してここで切りますですがこれはあまり有効な手段ではありませんなぜかというと枝を寸胴に切ってはいけないというのは何度も申し上げていますけれどもどんなに細い枝でも残しさえすればそれで良いのかというと違うわけです今回はこの小枝を残してここで切りますけれども 果たしてここにカルスが巻くでしょうかカルスを巻くための栄養はこの幹から供給されるのではないのです。枝から降りてくる栄養で形成されていくんです。 カルスを作る栄養を送るにはこの枝は細すぎます残す枝がもう少し太ければ枝から送られてくる栄養でカルスが巻く可能性は高くなるのですどんな小さい枝でもついてればよいというものではありません私の経験ではこちらの太さに対して 少なくとも1 3分の1ぐらいの太さがないと長く使える枝の状態にはなりませんそういうことが分かっている上でもここしか切り戻すところがなければ仕方がありませんどちらにしても枝の中に 穴が開いてしまっていますからそれほど長く使える枝にはならないでしょう結局最終的にはこの幹はもっと下から切ってしまうことになりました。 前の人の切り方はやはり私とはちょっと違うようです。 なんとか自然風な、鋭角な角度の枝にしたいのですけれどもこのように鈍角に作られている枝分かれが随所にありますまあ一気には治りませんねここも典型的な鈍角枝になっています いつもの作業よりハサミが遅いでしょうそれだけ悩んでるということですねまだ自分色に染まっていない木なのでハサミがなかなか進みませんここにこういう枝があったらいいんだけどなぁとか思いながらやっていますここから先約30分間は解説はいたしません飛ばすもよし 私と一緒に悩む催し、ご自由にお過ごしください このあたりは通路にはみ出しているのでだいぶ切り詰めなければなりませんけれども良い方向の枝が残せるでしょうか。 あまり手を入れてなかったせいで中枝が枯れ落ちてしまったりして間延び枝が多いですねこういう間延び枝の途中から新しい芽が吹いて次回はそこに切り戻しができると良いと思っていますなんだか自分のための記録ビデオみたいになってしまいましたがどこか お役に立てるところがあれば幸いですご視聴ありがとうございました